はい皆さん、ということでなんと今回初のスポンサー決まりましたありがとうございます、なんとこの忍びジュエリー、めっちゃかっこいいですよ、皆さんね、いろんな種類あって、見てください、これ、こういう種類もあるんですね、チェーンの形もいろいろあって、ちゃんとしたシルバーとかも使ってるし、これとかもね、金バージョン。 ゴーデンラッシュバージョンで作ってもらったりとかカスタムもすごいいろいろできるんでぜひぜひ皆さんクーポンコード他のところでは絶対クーポンコードないんでここだけですここだけクーポンコードラッシュ10皆さんね下のリンクからねクーポンコードで買ってみてくださいまだねプリセールなんでねどこでもゲットできないねこのね珍しいこのジュエリー全部ハンドメイドで皆さんぜひクーポンコードで 10% オフゲットしてみてくださいということで、ね、じゃあポッドキャストエピソードもりましょうレッツゴー えど結構ずっとメルカリにいるの<笑>なんかすばかでそれは俺の平均かもしれないこのインタビューの平均かもしれないけど<笑>ずっとインタううずっとメルカリにいるのかこの人みたいないいいいいいになるよね<笑>このインタビュー見たあとこの<笑><笑>え<笑>でもなんか、うん、結構まあ一日一回は開いてるかなそうなんだあとなんか欲しいものあったら通知ンにする<笑>通知ンにしてるんだなるほどねえちなみにメルカリで安くするなんか何て言うんだっけ あの、値引き交渉術みたいななんかあったりしないのは自分がしてほしい値段の例えばじゃあ2万円の、うん、2万円出てるもの、はい、あるとしてすごい大胆んだけど、うん、はいってことで今回の「ゴールデンラッチポッドキャスト」のゲストはハイパーポップやテクノ そしてヒップホップなど多彩なジャンルの音楽を掛け合わせた次世代のイベントキュンデスのオーガナイザーでもありわずか数年のキャリアで DJ のねそしての評価も高い N2 ちゃんですよろしくお願いします N2 ですお願いしま す, す, します<笑><笑>今回はねあのありがとうございますいやこちらこそありがとうございま す, いますあののキュンデスの あの北海道でキュンデスのイベントをやるってことでそこで初めてあったんですけどそうで す, うですよねちょっとキュンデスのことを聞きたいなと思ってキュンデスは、はい、まあイベントに来てもらえば、うん、たくさんキュンキュンできるっていう感じのざっくりした理由でキュンデスって名前なんですけど、はいはいまあ、最初に自分が DJ を始めたときに、うん、いろんな イベントは出させていただいたんですけれども、うん、やっぱり自分が本当に普段聞聴いてたり、はい、ディグってる音楽をなかなか流せなくて、うん、なるほどまあなんで自分が DJ なんだろうってなってた時期に<笑>ちょうど、まあ、仲良くしてもらってた先輩の DJ がえだったらイベント始めればいいじゃんみたいな自分が始めたら自分の好き放題にできるし確かにって思って、はいはいはい、始めようって思って今。 そうなんえっ、ー、キュンキュンするっていうコンセプトのもとでイベント始めて、うんうん、どんくらい回数やってるんですか今今は東京で3回やっていて、はい、で、4回目があ の, しのぶっていうジュエリーブランドやってる遠蔵んから声かけてもらって、うんはいはい、札幌でやることになりましたそれが8月の8月の27で す, 27ですおおということでね あのこの本編が出るすぐ後だと思うんでこの本編を見てる方はぜひぜひね興味があればあでもソールドアウトしちゃうのかなチケット今まで結構すぐソールドアウトしちゃうのう、えー、んー今まではまあおとり、取引分はははいはい、はいあ、おり置き分だおりき分は古いになったりはしたけど、はいはいはいまあ、当日とかは全然いけると思うのでじゃあ当日券でもいけるようなイベントって言ったら連絡くれたら全然 じゃあ、インスタグラムの方とか、<笑> N2 ちゃん の, あのインスタグラムで送れば。入れ OK、うん、です。OK! っていうことでね、もし興味があればね、<笑>ぜひぜひっていうことで、遊びに来てください。ぜひ遊びに、<笑>俺も多分行くと思うんでね、声かけてくれたら行きます。え多分多分行きます。すみませ ん, って言ってん。行きます。行きます。<笑><笑>確かに行きますあれ<笑><笑>とか言って、そうす行きます行きます。行きます。札幌が地元なんでね、<笑>そうやった、行きましょう。 楽しいイベントになると思うんでえ、ちなみにどういうなんか俺もさちょっとなんか実際に行ったことはないから、うん、あの一応ハイパーポップとかいろんなそのなんていうのインスタグラムのところに書いてたんだけどどういう曲さっき自分がやりたい曲できなかったって話をしてたんだけど、うん、どういう曲とかを流してる感じなの結構まあ自分は DJ でハイパーポップが、はい、多 い,、はいはい、多いうんあまあピコピコした音が多 い, ほ い, ほ い, ほい<笑>とかピコピコ結構いろんなジャンルを なんか混ぜてディッーしててし、うんうんまあ、に自分が好きな曲でなんか友達にもシェアしたいなっていう曲はい、はい、か な, なんそんなにジャンルでめっちゃ絞ってるわけではないけど、うんうんまあ、自分が好きなのはハイパーポップ、はいはいはい、自分が応援したいアーティストも結構ピコピコしてたりするのでなるほどでも全然もうジャンル関係なくャジャンルっていうよりもなんかエネルギーが似てる人ほいほいほい うんうんうん、すごい何だろう見ててすごい、うん、いいエネルギーもらえる人とかでラインアップ組んでる、はいはい、なるほどそうなんですねえ結構パフォーマンスも多いんですかそれとも DJ とかが多い感じうーんでもそれぞれ毎回違うてそうなんだ例えばこの間東京でやったキュンですが何、うんうん、だろうライブのアーティストは4人いて全員ちょっとサイバーっぽさ、はい がある感じのラインナップにしていてまあその時その時でライブ多めにするかとかも結構バラバラあそうなんだなんえー、それは結構自分がオーガナイズしてるやん<笑>それは結構自分でこういうブッキングとかも自分でやってる感じやんうんブッキングも自分でやっててまあその時普通に自分が見たいアーティストとか結構 自分の好みが出ちゃってるんですけど、うんうん、まあ何だろうこれからやばくなりそうだなみたいな、はいはいはい、今ブッキングしないとあとちょっと経ったらもうブッキングできないだろうなっていうアーティストとか、はいはいはい、今のうちだー っ, て思ってそういう感じなんだ<笑>じゃあこれからバーッと上がってきそうなアーティストとか、うんかな、なるほど、ね。 そうだねうだ、今回出てもらうあさーちゃんは、はい、自分が DJ 始める前から、うんうん、サンクラで曲作ってたあさうーちゃんが、はいはい、でそ、サンクラディグってる時に見つけたのかなうーんでなんかやっとでライブ見に行ったらほんとに歌うまくてへー な, なんだろうなんかあさーちゃんってすごい童顔なんですよ、うん、かわいいなみたいな顔なんだけど、うん、声がめっちゃもう超強い。はい 強くて、え、このなんか可愛らしい 顔, 顔の女の子からこんなになんか強い声出てるの、うん、みたいな感じでギャップでもっとみんなに聞いてもらいたいなって思ってそうなんだなるほどなえじゃあサンクラとか結構そういうのにつながって自分から DM してつながったりとかしてる感じなのそうだねでもなんかやっぱりサンクラでもうこっそり聞いてて。はいはい で、まあ、最近自分も DJ としていろんなイベントに行ったりして、うん、やっぱり DM よりも面と面で向かって会って友達になる方が多いからあさうーちゃんはなんかもう結構最近イベントで会って「Z、うん、さんくらいで聴いてました」みたいなめっちゃファンみたいなプロに行て仲良くなりました。<笑>えー じゃあそのサンクラでディグって好きなアーティストとかイベントやるって言ったらまずはソーシャルとかフォローしてイベントあったら行って実際に話してみたいな、うんうんうん、そうですね、うんうん、結構今までもみんな、まあ、グッチメイズさんとかも1回目であったあ出てもらったんですけど、はいはい、その時もやっぱりイベントに行って聞いて「あキュンです」出てもらいたいですってセットの後に言って出てもらうとかそういうのが多いです、ね。えー すごいなえ、ちなみにアーティストもそうだと思うんだけどお客さんとかはどういうふうにアプローチして来てもらったりとかしてるのお客さんはえもうとりあえずステッカー配りまくる。ステッカー配りまくるあ、なるほどキュンですって言って<笑>ポケットから出して<笑>キュンですって言って、はい、ステッカーあげてイベントあるから遊びに来てって言って、はい が多いかな。そうなんだ。キュンですって言われたらさ、おおってな、なるよね、多分最初ね。キュンですみたい な, <笑>なる。え、そういう人いない?。なんか。さい。え、でも最初はあったかも。はいはい。それ<笑>みたいな、何言ってんだ、ね。<笑>そうだよね。でも最初イベントっていう概念もゼロだったから。<笑>そっか。<笑> そ, うそうそう。そうだよね。<笑>ただポケットからキュンしてる子みたいな。<笑><笑> <笑>歌みたいなね、聴うんですみたいな、なんとな か, から聴うんですみたいな感じなで、もうね。そうなってた。<笑><笑>そうなってたんだ。<笑>すごいね。えでも実際に何人ぐらいお客さん集めてるんだ、っけ今まで。今までは、うーん、どれぐらい、四三から四百ぐらい。えーまあ、まだまだこれから。これから。<笑>えもう最初からそういう人数集めてた。最初はいや二百いってなかったですね。ああ、そうなんだ。でも。 もう一回目は、え、普通に人来ないと赤字じゃん、みたい な, 結構な、うん。あ、まあそうだね。うんうんプレッシャーはいはい。で、なんか、絶対一日30人に直接連絡して<笑><そう>、<笑>で最終的には500人に連絡してってことになるように、毎、イベントの一 1ヶ月前から毎日30人に連絡してねやってました、ねね、で、まあ、最近は少しずつ、はいまあ、自分から連絡しなくても来たいですっていう連絡がちょっとずつ来始めてて、はいはい、すごい新鮮っていうか、はいはい、少しずつ何か何だろう 嬉しいな<笑>はい<笑>そうなんだ え, ー、えちなみにこの今いろんなイベントで人呼んできてると思うんだけどここからキュンデスこういうふうにしていきたいみたいなビジョンあったりするのキュンデスはん最終的にはデイブにしたいのと そ, うなるほどその段階ははい、はいまあ日 本, 日本での目標を最初に言うと、うん、まあ 今札幌やってるじゃないですか、はいはい。で次も考えていて地方をまあいでまあ来年とかにはキュンデスの全国ツアーをやりたくて。おなるほど。でそれができたら大きなレイブを日本でやりたい。野外野外で。野外でね。レイブっていうコンセプトあんまないよね。日本。レイブっていうコンセプトなんかすごい。 知ってる人は知ってるけど、はい、知らない人は行ったこともないし、うん、何それみたいな感じあんの日本にレイブみたいなのが日本にありますねあるんだあるんですねでもなんだろうすごい多分そんなに誰にでも手に届く情報じゃない気がするああそういうことか結構その知ってる人しか行けないみたいなうううんうん、うんほうなるほどね なんか俺はあのロサンゼルスに6年間ぐらいいたから一回で切ったことがあって、レイブ。アリス・イン・ワンダーランドって知ってます、えええ、あれに、ええ、アリス・イン・ワンダーランドだっけワンンダーランドかワンダーランド違う気がする、なんか「ワンダーナンド」みたいな。アリス・イン・ワンダーランドですよね、<笑>そうだそうだっていうレイブに一回切って、基本的にあんまり EDM 聞かないんだけど、なんか世界観がすげで作り込まれてて、面白いなみたいな。確かにそう なんだろうレイブって視聴者が誰とかよりも、うんはいはいそ、その世界観を味わいに行きたい、うんうん、っていうのがあるじゃないですか。でそう、なんですンデスもう今、レイブじゃないけど、このイベントの雰囲気を味わいに来てほしいなって思ってなるほどね。そうなんだ。で行った人しかわかんないというかね。たぶん、うん、った人、まあ、行、まうんま、った人で、うん、まあ、たぶん直接言われないだけかもしれないけど、たぶん、 結構みんなえまた行きたいって言ってくれるから、はいはい、うん、うん、まあなんだろうそのラインナップももちろんすごいこだわってるし、うんうん、アーティストも本当に人としてもオンあのアーティストとしても本当に尊敬してて大好きな人しか出てないけど、うんまあ、なんかラインナップが出る前に行きたいっていう言われるイベントにしていきたい。うん いいっすねなんか俺インスタグラム見たんですよでインスタグラム見てもらったら分かると思うんですけどもう世界観がすごいのよピンクキラキラーみたいなもうすげえわかりやすいっていうかあーそうそうそうそういうそういうのがやっぱすごいブランドとかに変わってんだなっていうのはもうその第三者目線から行ったことないけどめっちゃ思ってたしほかに実際の会場とかで工夫してることあったりするの、まあ、なんか装飾とかももちろん工夫してるんですけど、はいはい なんか遊びに来てくれる友達にも、うん、出演者にも伝えたいのはおしゃれしてきてねって好きな服着てきてね好きな格好できてねっていうのはすごい伝えててはい、はい、い。でそれがなんか、自分はもともとヒップホップ界隈で遊ぶことが多かったんですけど、うん、すごい好きだしすごい楽しいし思い出もいっぱいあるけど、うん、行くと結構知ってる友達とかしか話さない、はい っててうのがすごい多くて、はいはい、自分がすごい積極的じゃなかったのもあると思うけど、うん、なんかいつも身内で話して帰ってみたいな、はいはい、でもなんか2丁目とかファンシーヒムとかのイベントに行った時になんかすごい全然初対面の人たちが「えっその靴かわいい」とか。うん えね、ほんと愛いとか、はいはい、え、それかっこいいとか、そういうフランクな感じで、全然ナンパとかじゃなくて、はいはい、純粋に話しかけてくれて、そういうイベント行くと、なんか、自然と新しい友達がいっぱいできてて、はいはいはい、なんか、それ、ヒップホップ界隈であったら、もっと楽しいなって思って。あーなんか確かに。せっかくみんなすごい、なんか、 結構それぞれ何かクリエイティブなことやってる人が集まってるし、ね、なんか SNS でつながるより、うん、せっかくここに来てるならここで友達になったらもっといろいろ面白いなんかシーンになりそうって思ったのがあって、うんうんうんはい、でそのヒップホップ の, そのいっぱいクリエイティブなことやってる人たちと、うん、なんだその 2丁目とかのなんかエネルギーをなんか両方キュンでスに詰め込みたかったのはあってい一番こだわってるっていうか、はいはい、一番みんなに来てほしい理由はそれかなうんそうなんだ確かにヒップホップってうちわのりとか多いイメージあるかもしれない<笑>多い な, なんだろうもしかしたらそういうクラブ っていう感じだから、はいはいはい、変に話しかけたらナンパみたいになってるかな、まあかね、っていうのもあって、うんうん、なかなか話しかけないのもあるのかもしれないけど、はいはい、なんかその、自分の経験では、うん、そういうヒップホップ界隈のイベントに行って、初めて話して友達になるっていうのは結構少ない。うーん、なるほどな。そっか。 じゃあもうう来て、その場でいろんなな、な、友達を作れるようなアットホームなしかも雰囲気を楽しめるような、うん、そういうイベントをキュンディスやりたいってことでやってるってことなんですねですもっとそうなっていって、はいはい、はい、いいね。ねなんかそういうムーブメントがあるのがいいなと思うなんか嬉しい<笑> も, もう最高だと思うだって結構さヒップホップフェスとか結構今多いと思うんだよねなんかそのイベントとかうーんでもすげえ分かんないけど俺の 札幌とかだと結構そのゲストをバーンって呼んで人バーン集まってバーンって開催するみたいなごめんごめんかそういうなんか世界がある気がするからキュンデスのなんかそういうのを聞いてるとなんかすごい新しいなと思うしだから支持されて人気があって伸びてるのかなーっては思いましたいやーもっと ま, まだまだだけど、うんうん、もっといろんな人に、うん、なんだろう伝わるといいなーって思ってる、はいね、<笑>ぜひ来てください キュンぜひ遊びに来てください。とういうことで。<笑>そっか。え、キュンデスのそのイベントオーガナイザーをあのやる前、まあ今も や, や, やってるのかわかんないんだけど、うん、DJ をもともと始めた今。今もやってるんだ。それは何年ぐらい前から DJ やってるの ?DJ は2年前からやってるす2年前。へぇ。すごいな。まだまだ。<笑>まだまだ。え、でもなんで DJ になろうと思ったの最初は。DJ は、なんか。 大学生の時に、本当に、ちょっとだけバンドで活動していて、で、バンドが解散して、音楽やりたいな、みたいな。でも、どの形でやろう、みたいな。うん、うほいほいうんうん、バンドはすごい大変だったしな、うん、とか思って、<笑>っ<笑>そうやってちょっと悩んでた時に、今のチームのトップの、うん、まあ、 みんなのリーダーみたいな人に出会ってシャカって名前なんですけどでなんか純粋に音楽の話してたんですよ。あこの人いいよねとかでシャカが「えめっちゃディグってんじゃん」みたいに言ってくれてでそれでちょうどそのチームで DJ が欲しくて探してるのみたいな。で「えやりたい」って言ったらそっからもうじゃあ分かったみたいな。 えっと、三ヶ月後にワンオークでこの実感を抑えるからそれまでにできるようになっててね<笑>みたいなえ、わかったって言って、はいはいはい、で、それに向けてとりあえず毎日練習してって感じ、そこから DJ としてスター ト, タートした感じなんだすごいね DJ になるって決めたその日にもうブックされてたんだイベントが<笑> すごいわそれ。誕生日でしかもなんかいろいろな日があってこと、すごいこれはなんかやるしかないと思って、ね。はい。しかもその決まったのが、うん、えー、っと元旦一月一日。元旦だ元旦だよね。ちょ う, うん。の朝の朝明治神宮で決まった。<笑><笑>明治神宮<笑>すげーなんかいろんなものがこうね<笑>そうなんだ。そうそうそう。やば。 すごいねめっちゃ偶然っていうかすごい、うん、あの感謝してますはいはいはいそうなんだえ最初その3か月後にこれ DJ セットあるからやってねって言った時に「やべえ」ってならなかった最初どうしようみたいな感じはなら な, なかったのどうやって始めたのええ。練習とかえっやばいっては なった方がよかったのかもしれないけどえ<笑><ら>、ね、<笑>え、もうなんか自分えなんて名前でやろうと思って姉ちゃんに連絡してなんか名前あるみたいな<笑>それで自分の、あのー、名前のイニシャルが NN だからでも NN ダサいよねみたいな、うん、であと何だろうなんか年取っていってもなんか可愛すぎるとかそういうのがない名前自分で ブランディングできる名前にしたくて、はいはい、で N2 になったあそうなん だ, だけどまだなんか自分で N2 ですってっまだ言い慣れてないそう最初俺も紹介された時に奈緒<笑>かっていう名前で紹介されたから、うんうんうんうん、あ、N2 だったんだと思ってでもインスタグラムで返してたからそうあーなるほど、ね、そうそうそうもっと自分から N2 ですって、ね、い言い始めないと<笑>そうだ ね, <笑> そ, うだねそっかえそっからえ、実際に毎日どういうふうな練習してた dj 毎日あれもそのクラブと同じ機材で練習したくて、はい、毎日とりあえずスタジオ通って仕事終わってスタジオ2時間ぐらい入っていうのを毎日でまあたまに1人だけどだいたい誰かついてきてくれてビデオ撮ってでビデオ撮って。 たのを練習の後に見て、え、ここ下手くそとか思いながら見て、また次の日入ってってやって。すごいな。すごいわ。いやでもなんだろう。自分はそういう、なんかこの日までに何かをしないとっていうのがあると本気になれるタイプ。うん、あだからすごい感謝してます。 じゃないと多分ダラダラダラやってたそ、ま、そ、あうん、<笑><笑>そうなんだ<笑>そうかそうだかかでもやっぱゴール決めてねやるっていう、まあ、自分のなんていうんかやりやすい方法みたいに見つけると多分やりやすいんだろうね、うんうん、そうかそう か, そうかえキュンでスもやりたいってなったらバッて品種決めてそれに向けてバッてる感じなの、まあ、さっきもなんか毎日30人 DM するみたいな、うんうん、キュンでスもそのやるって始まったらもういつでどこでっていうのを考え始めてうんうん 都合よくその今の箱をミヤシパークに紹介してもらってああそうなん、ね、っていう感じでまあコロナがあってなんか延期とかはあったんですけど、はいうんうんうん、割とスムーズに進んだかなって思ってへえー、そうなんだこれすげえな<笑>いやでもねやっぱその まあそれこそこの間ねシャカと北海道の人たちに俺もちょっと話したんだけどやっぱその毎日頑張る人って少ないからあと思うんだよねそうじゃない俺も結構そのだらだらしちゃうから毎日頑張るっていうのって多分一番成功への近道っていうかさそうそうそうだからなんか聞いててめっちゃリスペクトするなってめっちゃ思ってたしいやいや私こそすごいこうやってこういう環境も作っていろんな人呼んでいやほんとに感謝ですよ いいやいやありがとうございます。<笑>あなんか、シャカすごい最初の方に言われて、うん、今でも思い出すのが、まあ、毎日やれば毎日うまくなるけど、一、うん、日でもやらなかったらその分下手になるよって言われたのがめ、めっちゃ、めっちゃゃじあ毎日やんないとってはなったかな。そね、そっかそっか確かにね、わ、それ深いな、そうだよね。<笑> えちなみに音楽は昔からさっきバンドの話もしてたけどもともとはバンドはどういう音楽やってたのその時バンドの時はバンドはホップパンク今のとップパンク、まあ、ちょっと違うけど、はいはいまあ、たまに流すけど、うん、そうだ、ね、全然ヒップホップとかとかけ離れてる感じ、えー、昔からどういう音楽を聴いて育った感じなの昔は2歳から12歳の時、うん えっと、カルフォルニアに住んでて、はいはい、なんかその時は結構あ、一番最初に買ったアルバムがブラック、自分のお金で買ったのが、ブラックアイピーズのモンキービジネスとか で,、はいでうん、で、小3の時に仲良くなった友達が、マイケミカルローマンスっていう、 バ翔、はいはい、さんの女の子ですごい聴いてる子は少なかったと思うんですけど、はい、その子とたまたまなんかすごい仲良くなって、うん、すごいハマっちゃって、はい、でマイケミカルローマンスを聴き始めてでお姉ちゃんもバンド聴いてたからそっからなんかバンドずっと聴いてたそうなんだえじゃあバンド活動いつからバンド活動はしてるのバンド活動は なんか大学1年生かな大学1年生か。でサークル入ったの。なんか<笑>バンドの。はいはい、でも合わなくて、学校外で始めた。ああ、そうなんだ。え、その時、ポパンパンク、ポップパンクみたいなやっだたと思うんだけど、うん、結構 ポ, ポップパンクやりながら、ヒップホップとかも聞きながら、そういうのもやってた感じなのは いや、なんかすごいブランクがあるんですよ。その小3から多分大学生の時はヒップホップほとんど聞いてなくて。えー、で、なんか、ヒップホップは多分大学卒業するタイミングぐらいですごいハマり始めて。へ、うんうん、えー、そうなんだ。そう、なのでなんか、ヒップホップもなんかその、 ブランクの間に流行った曲とかはまだ知らない曲とか結構あるかもしれない、はいえーえ。ちなみにヒップホップの入り口はどういう曲とかアーティストだったの入り口うん。え、もはや覚えてないかもしれない。ほんとう。ん。覚えてな い, ない。覚えてない。<笑>その当時好きだったアーティストとかいるその時好きだったアーティスト。あ、でも R&B だけど。はい。 ケラーニにすっごいハマってて。ああ、はいはいはい。あれ多分シャカの、まあ、シャカに、シャカっていうその今のチームのトップの人に出会ったのもケラーニが大きくて、うん、なんか私の中一個もケラーニが大好きで、うん、で、その子はもうケラーニ好きすぎて追っかけみたいなしてたら、えー、シャカが、 ののその今のチームがケラーニを日本に連れてきてたから、ね、その時にその友達がシャカにあ出会って、うん、インターンを始めて、はいはいはい、でそのインターンしているからシャカと仲良くてそのニューイヤーズイーブに私もついてって、うんうんうん、シャカに会って話してその数時間後 DJ 始め えー、ちょっと説明が減っえ、でも何とかわかるわかるわかる。<笑>そういうことね。あ、<笑>そうなんだ。すげえな。なるほどね。から、そう、ケラーに好きでよかったーって思<笑>ケラ ー, に の, お、ね、ケラーにのおかげでね、今から見て。ケラーにのおかげで、今、DJ としてちゃんと。へ、え、ぇ、ー、<笑>そうなんだ。で、え、さっきアメリカに2歳から12歳まで住んでたって話したけど、うん、カリフォルニアのどの辺に住んでたんですかの えー、と北の方、はい、シルコンバレーのサラトガサンノゼラ編 あ, あんまりなんか観光では行かないと思う仕事とかで行く人はいるかもしれないけど、はいはいまあ、さっき話してたケラーニとかも、うんうん、そのベイエリア出身はいはいなるほどねえどういう幼少期だったのベイエリアで育てた時はベイエリア両親の仕事で行った、うん、あ父親の仕事で行ったんですけど、うん、まあ平日は 現地校校土曜日は日は本語の学校<笑>みたいなそうなんだえー、じゃあ向こうにいながら日本語の勉強もしつつみたいなしてたけど、うん、でも結構サボってて<笑>そう<な>んだ<笑>学校はその補修校日本の学校補修校、はい、は全然ついていけなかったからすごい嫌いででも日本語には触れたいから、うん 途中から習字始めて習字でちょっとずつちょっとだけ日本語に触れてた、えー、そうなんだえでも12歳でこっち来たってことは結構最初の頃は日本語大変だったりとか最初の頃はえでもなんか面白い日本語喋ってたと思うあそうなんだ<笑>えー、え最初学校入った時なんか最初学校入った時はっていうかもう中高6年間毎日補習だったあそうなんだ<笑>そうなんだ 今です、ね、キュンデスをすごい手伝ってくれてる子が一人いて、うんはいは い, はい、いぶきって子なんだけど、うん、その子と中高一緒でその子はサンディエゴの帰国子女でうそうなんだで、めちゃめちゃ仲いいけど同じクラスにはなったことなくて、うん、ただ接点が補習でいつもあってた<笑>補習のおかげで今そのキュンデス一緒にでてきてるし、まあ、補習はなんだかんだ今感謝してるそこに出会えたから。 <笑>全てをねマイナスのプラスに変えていくっていうのがそうなんだ あ, あそっかえその最初キュンディスを始めるってなった時にメンバーとか周りに声をかけた感じだったのあのえ出演者ああじゃなくてその一緒にやる人っていうのオーガナイズそうだねなんか鉄、まあ、なんか自然とだけど、はいはい、まあなんだろうお金の話一人でして誰なんだろう誰か同じ お金の話把握してるる人がいるだけでちょっと違うから確かにはいはいはいまあそうそこらへん手伝ってもらったり、うん、まああと装飾とかは友達に手伝ってもらってるからへ、うん、えー、そうなんだやっぱじゃあ友達とあの仲いい友達とずっと一緒に作ってきてる感じもあるんだ、うんうんうんえー、結構やっぱ重要そういう仲間とか自分の周りでいろいろやるっていうのえめっ めっちゃ重要、はいはい、なんだろうその友達が私がすごい感謝してるのは伝えるのが下手なの、うん、言葉で。はい、だけどなんだろういつも一緒にいるからこそ私がどういう感じでイメージしてるかとか装飾の感じも、うんうん、どういう世界観でイメージしてるかとかもすごいありがたいことに一、うん、個ずつ説明しなくてもなんか伝わってるからもうその子たちがいなかったら。うんうん あの全然出来上がってないなって思う そ, っあやっぱそうだよね一緒にずっと出ってくる人とかはねやっぱすごい重要だよねいやすっごい重要も う, うんめちゃめちゃありがたいーそそこそこ え, ー、えちなみにさちょっと変わっちゃうんだけど、うん、なんかキュンデスとかもそうだしファッションとか見てても髪の色とかもめっちゃピンクとか紫とかキラキラみたいなイメージがあるんだけどそれはそれは、うん、えっ き好きなものを集めてたらそうなるなんかたまにこの間お姉ちゃんに言われたのはそんなにこだわってたら疲れそうみたいな言われて持ってるものとか全部結構似てる、うん、なんかピンクとか紫とか、うん、キラキラとかハレとかだから、うん、そんなにこだわってたら疲れるんじゃないみたいなこと言われたけど、うん、逆になんかフィットしてなかったら自分なんてストレス。ななんんかか例えば自転車もなんか ピンク色の自転車、うん、で も, も、自転車が茶色とかだったら逆にストレスあ、そうなんだえ、じゃあブランディングとかじゃなくてもう好きだから集めてる感じなんだ好きだから集めてたらなんかそうなってたかもうんあそうなんだえー、このネックレスとかもさ俺初めてそういうの見たんだけどかわいいでしょかわいらしい<笑>これは友達のリルハニーちゃんリルハニーちゃん、はい、はいいリル…ハニープリンセスリルハニープリンセスうんが えっと、やっと、やてるブリンクってブランドのネックです。で、なんか最初はこれ全部ピンクだったけど、はいはい、追加でチェイン、いろんな色のチェイン送ってもらって、うん、組み合わせで、その日の気分でなんか変えれるの。ああ、そうなんだ。入れ替えるってこと、色とか。やばいね、それね。だから楽しい。それは。へ、え、ぇ、ー、そうなんだ。おすすめ。おすすめ。<笑>ブリンク。ブリンク。BLINK。いはいはいはい。 気になることはぜひね見て、うん、見てください。見て、みんなつけよう<笑>つけけよようう<笑>ちなみにキュンデスもやっぱりそのなんか結構スタイルに似てると思うんだけどそのピンクみたいな派手みたいなそれはもう自分の好きがこうイベントにしようとなったらそうなったっていう感じなんだそうだねなんかキュンデスはうーんなんかまあフライヤーはすごい 目に留まる感じにはしたくて、うんうんはいはい、だから明るい色とかが多いかなんでも そ, そこまでそんなにめちゃめちゃ考えてはいないから、えー、ちなみにさ多分俺めっちゃ気になるんだけど、うん、そうい う, こうまあブリンクって言ってたけど結構ピンクのああいう多分インスタグラムとかもそうなんだけどああいうのどういどうとこでショッピングしたりするのどういういと <笑>正直、うん、えめっちゃ正直、うん、どうしてもいいぐらい正直だと、うん、メルカリ<笑>あそうなんだ<笑><笑><め><笑>そう<笑>え、それは<笑>めっちゃメルカリ愛用してる、うん、あそうなんだへ、うん、え, ー、えメルカリでピンク洋服ってしゃべるの<笑>ええー そういうい感 じ, じ な, いなんだろうえディグってる結構でディグってるなん好きなものを見つけてその関連とかから飛んでああなるほどね<笑>でもうんか自分そんなに洋服とかにお金かけたくない、うん、からほいほいほい結構めっちゃケチ<笑>だからあそうなんだメルカリで探してなんか。 ちょっとだけでも値段交渉してちょっとだけでも安くしてもらって買ってる<笑>そうなんだ<笑> だ, っだって服だったら<笑>、うん、だっにお金かけるだったら美味しいもの食べたいしって思っちゃうはいはいはいでも、ね、それはこれ結構あさっきも話したんだけど、うん、他のゲストの方とリラックス君と話したんだけど、うんうんうん、結構ヒップホップでその服で結構お金使う人とか多いやん多い多いそそそうううででもなんかそういう文化で結構その 多いと思う俺もあんまりお金かけないよ、うん、結構安いものとかなんかブランドだからって買わないっていうか見た目とか色とかで買うんだけどでもなんかそういう文化ヒップホップ強いじゃん強い ね, ねそれについてなんかどう思う思えー、でもなんかもしブランド着てて、うん、そのブランド自分が好きだったら、うん、なんか、まあ、話の種にはすごいなる確かにけどなんか結局かぶるじゃん そ, ね、その時に流行ってるものってかぶるし、うんうんうん、るそのシーズンが終わったらじゃあまた新しいのってすごいいいビジネスだからか、ね、自分がうん、うん、ビジネスに回されちゃう、はいはいはいはい、<笑>なんかすごい出費になるかなとは思うに、まあ、メルカリで売ればいいけど、はいはいはい、まあそうだからでも自分はなんか<笑>なそこまでその経済力ないから。<笑><笑> <笑>自分が好きなものを自分に見合った値段でメルカリで買ってる、うん、<笑>そうなんだえー、でもそれは重要よね多分何か多分キュンデスとかの多分ビジネスのマインドがあると思うし多分多分そういうマインドがあると思うんでねだから多分そういうふうに考えるのかなと思ってたんだけどかな、うん、<笑>そうだよねそっかそっかなるほどねえ化粧とかも結構こだでってるすんの化粧はえー、でもなんか5分でやってって言われたら5分でできるし、はい でも3時間ったら3時間かけれるでも3時間かけたらもうなんかラメだらけみたいになってるから時間制限はあった方がいいあそうだった<笑>そうだ結構自宅すんの早くできるタイプえ早くしてって言われたら、うん、まあ頑張るかな頑張る感じが結構結構早いよね早い時はいあ、そうなんだやっぱさ女の子って俺の彼女とかも結構時間かかっててすんのよ やっぱそう悪くは言えないんだけど、うん、そうそうそう、うんうん、まあパッてする時もあるけどこ、まあ、だわってくれ て, るっていうこだわってこだわってるのか多分決勝が分かんないから一生懸命頑張って時間かかってんね多分あーなるほど、ね、そうそうそうそう言ったと思うんだけどそれもパパッてできるからさ、うん、そうそうそうだから女の子どんぐらい支度してんのかなみたいな支度するのにどんぐらいかけてんのかなみたいなちょっと気になってって、ね、ああそうそうそういやーでも女の子にもよると思うけどうか、うん、なんか結構東京にいると、うん みんな結構すごい決めてる、はいはい、それはめっちゃ重い渋谷とか歩いてると、うんうん、ででもなんかこの間ニューヨーク行ったら、はい、なんだろうすごいなんあ基本的に平日はずっとすっぴんで、はい、楽な格好でみたいな人が多くてでも東京はなんか昼間からみんなバッチリ決めてるみたいなそうだよねそれ俺も思ってた、うん。 え、関係ないかもしれないけどなんか電車で移動するじゃん東京ってあー確かになんか車に帰って一回着替えてとか、はいはい、車に化粧置いといてくどっかに行く間に車でやってとかもできないからもうなんか、いつ何があってもいいように、はいはいはい、みんなバッチリしてるほど、ね、確かなもん <笑>俺札幌だからさなんかもう来たらもうみんな行き来だしさ決まってるしさスタイルもあるしみたいな「めっちゃかっけーみんなー」みたいな「やべえやべえ」みたいな。えでもわかる、うん、だからえなんかそのーちょっとだけ出かけようって思って、うん、でも結局なんか原宿とか行っちゃう時あるんだけど気づいたら服欲しいから原宿にいる時とかあるけど。うん めっちゃパジャマとかで行ってるの。あ、そうなんだ。そういう時に限って友達に会っちゃうんだよね。<笑>なんかちょっと私じゃないけ、<笑>私じゃない感じ。はい、はい。あと、それは恥ずかしい。はい、そっか、そっか。だえ、ニューヨークはいつ行ってきたの。ニューヨークは、えー、っとね、五月に行って。きて、はいはい、お姉ちゃんが住んでて。あ、そうなんだ。そう、そう、そう、で、行ったけど、楽しかった。へえ、うん、どんくらい行ってきたの、ニューヨークは。 でもちょっとしか行けなかったかな。1週間ぐらい。あ、マジでそっかそっか。え、どういうことニューヨークは結構行ってんの今まで。いや、久しぶりに行って、うん、コロナ前に一回行ったけど、はいはいはい。で、久しぶりに今年、ずっと海外行ってなくて、久しぶりに行って、うん、そう、なんか、一人だけ、なんか、一人でイベント行ったんですよ。ほう。ニューヨークの 割と、キュンデスにジャンルが近いイベントがあって、はい、で、自分が好きなアーティスト、二人出てて、一、はい、人が DJ Dave っていう、DJ、えっと、もともと、すごいプラ、プログラミングやってる人で、うん、楽曲を全部、プログラミングで作ってる、それやばいね、全部文字で作ってるの。えー、コーディングだ、はい。コーディングで作ってて、えー、で、そう、その人も、 出てたしあと自分が好きなボーイシムっていう方も出てて、はいはい、それで遊びに行ってでなんかでも一人で行ったからなんか棒立ちしてたのなんかちょっと初めてだしみたいな<笑>そっかどうしようみたいな、うんうん、音楽はめっちゃいいけど、うんうん、緊張するなみたいな感じで立ってたら一人キュンです知ってる子がいてえマジで そう奇跡的に超奇跡的に一人、え、キュンでスの子だよねみたいなで、インスタ見せて、え、なんでいるのみたいなそう、ね、じゃなないいのみたいなこと言ってくれて<笑>、えー、その子がいろんな方に紹介してくれて。そ, えその方は日本の方それとアメリカの人あアメリカの人、アメリカの人がキュンでスをしてたの。そうううそうそうえそれはどういう経緯でしょの インスタだからインスタすごいです、ね、インスタすごいね。<笑>インスタほんとすごいですね。世界につながるんだ。うん、うんんすげえな。それで実感しました今までそんなにインスタなんだろう、はいはい、結構日本に向けてやってたけど、うんうんはいはい、なんか意外と届いたりするんだってはいはいそうだよね。なるほどな。すごいねインスタグラムあそれこそさ多分なんかインスタのフィードとかも結構さこだわったりとかしてんの うーんちょっと前は結構こだわってた。そうなんだ。<笑>うん、でも結構、うーん、全体で見たときに、なんか明るい、明る い,、はい、なんか自分は結構、なんだろ、う、明るいエネルギー出せ、みんなに分けれたらなって思ってるから、うんうん まあインスタも開いたときにそういうエネルギー出てればいいなって思ってたまに見てて最近黒ばっかりじゃんって思うとアーカイブしてる<笑>えあそうだ<笑>そんなにそこまでめっちゃこだわってるわけじゃんだけどないんだへえー、すごいなでもソーシャルメディアの使い方とかやっぱ重要だよねどうなんだろう 人によるやな、多分。アーティストとかもあんまり SNS 使いたくないとか、<笑> TikTok とかもなんかあんま使いたくない人もいると思うんだけど、ええええ、それに対してはどう思う いや、なんか本質で勝負していくってことでしょ、はいはいはい、そうだ、ね。だから、S. N. S. の力を借りるっていうよりも、うん、本当にその。自分の作品だけで勝負できる人は本当にかっこいいなって思うんだけど、うん、私昼間は S. N. S. のマーケティングやってる、はい。あ、そうなんだ。<笑>そう、相当仕事の人だ。そう、そう、そ, <笑><笑>そんだから、まあ、<笑>でも、もっとその仕事で習ってること、自分で活用できたらなっては思うけど。<笑>はいはい まあでもなんか、仕事でやってるからこそ、でそ、そのクライアントのインスタのページをすごい計算して、うんはい、リール何個載せないととかやってると自分のはすごい好きにやりたいなって思ってゃうはい、はい、ああ、なるほどね。そうかそうか。確かにね。プレッシャーになっちゃってるもするよね。うん、うん。それだとほんなんか、無理して、自分らしさが欠けていくっていうのもあるし。うん、そうだね。そうそう。確かに。そうだね。 バランスやねバランだし、SNS 大事だけど、まあ結局自分もなんかその会って人と話して、うん、なんかそのブッキングとかもできるだけあは初対面の人だったら会って、キ、うんうん、ュンですってイベントやっててっていうのを伝えて出演をお願いしたいし、うんうんはいはい、なんか SNS は、まあ、プラスアルファ程度がいいなって思 う, もうその仕事を、ね、してても、はいはいはい、そう思うそっかそっかなるほどねえー、いやーそこら辺むずいよなって今の業界今の時代もあるけどやっぱそこにねこだわっちゃう人もいると思うしそれだけで売れてる人なんて絶対いるやん曲はいいからでもあると思うんだけどまあそうだねでもなんか自分が すごい個人的な意見で思うのは、うん、まあ、SNS で面白かったら、うん、まあ、それは伸びるかもしれないけど、はいはい、それがそのロングタームで考えたら、うんうん、なんか絶対になんかそのリアルライフで面白いくて、はいはい、SNS がそんなにあれっていう人の方がロングタームでは活躍できるかなって。 SNS でつながって面白くて、はいはい、実際あって面白くなかったらさなんかさ確かに、ね、ちょっとがっかりじゃんりゃでもなんか SNS でなんかミステリアスだなって思って、うんうん、実際あったら何こいつみたい<笑>めっちゃ面白いじゃんってなったらな<笑>なるほどねなんかすごいなんか次にもつながるし、はいはい、なんかなんだろう長期的に、うんうん、長期的になんかキャリアにも なんか友達とかネットワークにもつながる気がす る,、うんうん、る個人的な意見うううんうん、うんなるほどねまあそうだねまあ人間の資料くないとっていうのはもちろん、ねうん、本質的にあるし確かにななるほどなえちなみに趣味とかあったりするちょっと話変わっちゃうんだけどえ趣味はあんなんか普段答えるのは音楽でぎること、はい、だけど最近は自転車乗るのに頑張ってる<笑>、えー、めっちゃめっちゃ結構いいやん え、そうなんか DJ するときにも、うんはい、なんかいつもなんか途中でエネルギー切れる気がするから<笑>エネルギーつけたいって思って、はいはい、でもなんかワークアウト続かなさすぎて、はいはいはい、なんかいろんな言い訳が出てきちゃ う, う今忙しいからとか、はいはい、ちょっと風邪ひいたとかんなんかだからでも自転車だったらさそのどっか行くときに乗れるからそうだね確かになるほどね そうかそうか確かに今だから自転車部の部員募集してん、うん、自転車部の部員募集してんのあそうなんだえぜひぜ ひ, ぜひどの辺の、えー、どの辺のエリアとかでもいいのどの辺うんでもまあ渋谷新宿とか、はいはい、自転車で行ける人だからちょっと北海道は遠いかもちょっと俺は無理かな毎回でも自転車で行くのもあり<笑> <笑>それをやばいそれやば い,、ね、いやテレビ番組になるかも確かに<笑>自転車で日本一周しましたみたいな、ね、やばいやばい そ, に<笑>そっか自 転, 車、ね、自転車好きな人とかはね自転車部募集する自転車 部, で<笑>転車部<笑>でもチャリブってなんか誤解<笑>誤解<笑>確かにチ<笑>ャリブ募集ですとか言って<笑><笑>ちょっと違う方向行っちゃうから<笑>そうだね。自転車部で<笑>自転車部で<笑>自転車部で行きましょう どっかえちなみにどういうあれなの？経い始めたの自転車はえ本当にもっと体力つけたいと思って本当にそでうんなんなんか D J う, うんあごめんごめんどうぞ買った買った D J 知ってる時できるだけたくさんなんか動きたいしあーなんか自分自分が楽しんでればちょっと伝わるもし曲を知らなくても自分が楽しんでれば、うんうん、確かに ななんかかか伝わるかなっ て, 思って、うんうん、だからもっと DJ 中フルタイムで、はい、ずっとなんか動きたいし、はいはい、ずっとジャンプっていうか音楽に乗ってたいけど体力ついていかないと思ってそれがメインの理由へえー、そうなんだで自転車にした理由はなんかあるの他に自なんかランニングとかもあるやんでも自転車がいいなってなった理由とかあるの 自転車は、うん、えー、でもランニングも多分続かない。でも自転車は、うんまあ、じゃあ渋谷行くときとかになんか使えるし、はいはいうん、終, 電終電関係なく。確かに。それはまあ便利だから、言い訳が。なんかランニングは なんか言い訳出ちゃ う, そうです、ね、わざわざ行かなきゃいけないもんね。自転車だったらとりあえず、うん、まあ行くかみたいな。どこでも行くしみたいな。目的地さえありませ確かにね。<笑>なるほどな。めっちゃおすすめ自転車。マジで、うん、そっか。自転車ありだよね。もでも最近あれはいよね。ループみたいな。ああ、あのー、スクーターみたいなやつ。あれ結構あるよ、東京。 めっちゃあるかもあ、そうなんだでも怖くて乗ってないはい あ, あマジで結構楽しいよ俺楽しいああ札幌にはないけどああ札幌にあるのかな札幌にあるけどないよねスクーターないんだよね全動スクーターそうなんだ東京でちょっと見たけど俺あの LA とかに LA に行った時は結構あったから使ったりとかしたんだけどでもあれ結構割となんかバランスめっちゃいいし使ってみたら意外にえー、じゃあ今日それで帰ろう<笑>あ、いいねいいねそれでちょっといいやいいやそっかそっかえ 渋谷ってさ自転車止めるところとかあるの俺全く分からんないんだけど渋谷はまああるっちゃあるけど、うん、なんか結構みんなこっそり止めてあそっかそっかまあそういうもんだよね大体ねそっかそっかなるほど、ね、あの12時までとかが多いあ夜中のってことそうそうだから夜遊ぶ時とかははい、はい、そっかなるほどね自転車問題そっかでも自転車いいね 自転車いいありかもしれないちょっとそこかそこかじゃあ基本的にもう電車とかも<笑>自転車できる距離はもう基本的に自転車乗るみたいな感じだそうそうそうそうそ う, そうだね用事しながら運動できるからいいよな、うん、用事そう、ね、用事しながら運動できるし、うん、なんか結構渋谷とか行動してると、うん、電車遠回りがあるからあー、うん、そっかそっか自転車の方が速いんだ<笑>めっちゃいいですね<笑> はい、ちなみに、めっちゃまた全然変わるんだけど、好きな食べ物とかある好きな食べ物は、定期的に変わるの。ほ珍しいタイプや。でも、それ食べ始めたらそれだけ食べてる。<笑>それは珍しいな。<笑>なるほどね。 今年一番覚えてんのは、もうニンジンとセロリしか食べなかった時期があって。もうウサギやん。ベ ビ, ビーキャロットとかもはいあれは。ちっちゃいやつだ。そう。はい、あえー。え、そのまま食べんのそうそうそう。マヨネーズとかもなしで。あ、あそういうことそうそうそう。あ, あ, あ, あ、えー、っとね。 <笑><笑>そば<も><笑>食べんのかなと思って。え、まあ、その食べるなくはないよ。<笑>いや、そっか。ドレッシング、うん、シーザードレッシングか。あ、シーザーね。そう、な日本にさランチ、うん、ランチ売ってなくない。ランチはない、フレンチはない。ね、<笑>そうだからまあしぶしぶシーザードレシンはいはいはい。あ、そっか。シーザーでも。 ランジにちょっと近いかもしれないね。ち ょ, ち ょ, っ, と、ね、ちょっと近い。うんうん、えじゃあもう、<笑>え、それは昼、夜めっちゃ食うみたいな、そのおやつも昼も夜 も, もみたいな。その時は、え、もうひたすら食べてた。へ え, ー、えひたすらにんじんとセロリーを食べて<笑>そう、すごいな。その時は今は、今はちょっともう飽きちゃったけど、うん、その時肌めっちゃ調子良かったの。あ、そうなんだ。<笑> もうちょっとおすすめかもしれないです綺麗なほどになるんだ<笑>ちなみに今のな今のマイブームは何なの食べ物今のマイブームはなんかお土産でお姉ちゃんがチートス40袋買ってきてくれて<笑>チートスばっかり食べてるそれはすごいわチートスば食べて今<笑>すごいねチートばっかり食べてる<笑>本当によくないよくない<笑>えチートスってマジあのチートスあのチーズのやつそれともホットチートスとかあなんか いろんえっ、ー、とハラペーニョのやつとチ、はいはい、ートスパックとチートスとホットチートスうぅーミッホッ ト, ト, スうホットええー、四種類十個ずつやばそうそればんかり食べてる、えー、<笑>やばい本当に、ね、<笑><笑>そうか俺もめっチーズ好きでだからそれこそいい、ね、めっちゃうまい俺が好きなんでねあのホットチートそのライムえー、チーかそれそれだけ食べたことないの<笑>えー、ないのえー、今日メルカリで探してたけど<笑> メルカリ出た、そうなんだ。なかった。え<笑>え。でも、え、そう。メルカリで、うん、お姉ちゃんが日本来ない期間はメルカリで買ってる。あ、そうなんだ。ええー、いやホットチーズマジでうまい。ライム味ってのがあって、日本には売ってないと思うんだけど、メルカリとかでね、それこそ売ってるかもしれないから。て<笑>る、えー、けど、うん、買わないで買えなくなっちゃう確。確かに確かに。そうだそうだ。そうだったわ。<笑>めっちゃあのー。<笑> 取り合いだからあ、そうだよね、<笑>まあそうだよね、珍しいもんね。え、ど結構ずっとメルカリにいるの<笑>なんか、すまない。それは俺の偏見かもしれない。このインタビューの偏見かもしれないけど、<笑><笑>ずっとインタううずっとメルカリにいるのか、この人みた い, い, い, い, い, いな。そうよね、<笑>このインタビュー見たあと。<笑><笑><笑><笑><え><笑>なんか、うん、結構。 まあ、1日1回は開いてるかなそうなんだなんか欲しいものあったら通知用に<笑>通知用にしてるんだなるほどねえちなみにメルカリで安くする何て言うんだっけあの値引き交渉術みたい な, なんかあったりしないのは自分がして欲しい値段の例えばじゃあ2万 円, の、うん、2万円出てるもの、はい、あるとして、まあ、すごい大胆だけど、うん、1万5千円で買いたいなと思ってたら、うんまあ、最初に コメント失礼します。1万円で、あの、即買いでお譲りいただけないでしょうか<笑>みたいな言ったら。だいたい。だから、大体1万円無理だから、ちょっと上を言ってくるじゃん。い<笑>だから、ちょっと下。<笑><笑>下から行くっていうね。ローボールで。え<笑><笑>いいですね。これでも重要だね。重要 だ, ね 重, 要重要だと思アメリカの山津川とかやんだけど、でも多分、いろいろね、売ってるから。えー、いろいろ売ってる。そうだよね。何でも売ってるよね。石 うん 石, <笑>石マジで石ってこと石ころみたいな<笑>そうそう<笑>それ何円で売ってるんだそんな<笑>えわかるでもなんか結構本当に何でも売っるマジでえ今までメリカルの中で見たおかしなものとかあるなんかこれは石ころっていう今出てたと思うんだけどこれはやばいだろとかろ以外でうんなんだろうえそんな変なものは検索してない<笑>い や, いやそうじゃなくてそうじゃなくて変なものっていうかさてて な, なんかこんなのる売ってんだみたいなそうそうそうえなんだっけ ちょっと待って、うん、そんなにすぐ出てこないあそっか記憶をたる<笑>まあいろいろある多分あるんだろうね石ころはやばいねでもね石ころとか売ってるんです買う人も買いせやけどな<笑>それはでもなんかマニアックがいるんじゃないあ石のマニアってこと、うん、あそういうことか石はすってことペンのマニアックとかいるみたい ペ, ペン<笑>ペンってペンいやあペンわー えいろんなボールペンみたいなってことそうそうそうなにそれおもろなんかさ、ペンって廃盤とかがいっぱいあるみたいで廃盤の友達がすごい金欠だった時に、うん、いい家にあるペンをめ掘り出して、うん、めっちゃ高く売ってたあ、はい、<笑>そうなんだ<笑>ペン売れるのやば、衝撃事実どんぐらい売れるもんなそれえ、でもなんか本当に超普通の、うん、なんか5年前とかに売ってたようなペンを なんか1万円5本で1万円とかで売ってただからマニアックがいるのあんなにマニアックすごっペン売って1万円やばいねラッキーだよねや ば, ねね<笑>やばそれはゲトレるねいろんなものがねえおもろそうなんだえなんか集めててもなんかマニアックの集めてるものとかあったりする集めてるもの私集めてるものあるかな特にないんだ<笑> ないいいいいかかか そ, うかそそうういやいやいやいや俺の質問すぎたえ、ちなみにさめっちゃ話しまともるんだけどさサンクラ結構できるって言ってたや ん,、うんうん、なんか俺サンクラを俺あんま見なくてなんか友達とかサンクラの捨てるのをなんかストーリーとかで見たらそれ見るぐらいだから、うん、サンクラはどういうふうにディグっていい音楽見つけたりしてるのサンクラは結構好きなプロデューサーのいいねって、はいはい してるトラックとかあ、リポーストしてるトラックとか、あとなんだ、最近、recently ン l a プレイみたいなのもの結構見れるから、結構自分がこのプロデューサー好きだなって思ったら、うん、サンクラ見て、はいはい、めっちゃストークしてる。へ、え、ぇ、ー、そうなんだ。え、ちなみにサンクラで次好きなプロデューサーた対するうん。えっと、今すごいハマってんのが、うんうん 全然いいよ。<笑>えっとね、スラあ、ちょうど聞いてた、うん、スラーティーっていうプロデューサー兼 DJ、はいえー、でイギリスの方なんだけど、はいはい、リミックスもすごい載せてるし、うんうんうん、なんか50分とかのミックスとかもいっぱい載せてて、はい、普通に勉強になるし、うん、あとなんだろう 結構その人がリミックスしてる曲が自分がすごい好きだった曲だったりするから、うん、ああなるほどねそういうふうに結構聞いたりとかしてる感じ、うん、なるほどなちなみにさあのこれから DJ イベントオーガナイザーいろいろやってて、うんうんうん、まあちょっといろんなことやってたと思うんだけど長い目で見たビジョンとかあったりするの自分のこういうふうになりたいなみたいな長い目で見ると まあなんかもちろん DJ すごい好きだから DJ もずっとしたいけど、なんだろう。いろんな方面、表現表現方法だから、その、今、キュンデス の, あのパンティーとボクサー作ってて。ほう。えー、オリジナルの商品ってことそうそうそう。もっとそういうのも増やしていきたいし。はいはい。まあ、うん。 なんか、ハイパーポップって結構、アニメとかのカルチャーからも影響を受けてる。はぁ、あ、はいはい、確かにそういうイメージあるかもしれない。だから、うん、まあ、もっと、その、ハイパーポップって、なんだろう、結構、日本の DJ、日本人の DJ がすることに意味があると思う。そのバックラウンドと結構合うから、はいはいはい、文化的な面でも、うんうん。なんか逆に、その、 ア, アニソンとかをさ、うん、結構初音ミックとかのリミックスとかってハイパーポップでああはいはいそういう感じそうだね私かがかければ、うん、文化の登用にならないじゃん確かに確かにそうだねだからもっとその海外とかでも、うんうん、あそれこそコーチェラに出演したいっていっ言われておおえー、そうなんだこっちはやばいねコーチェラで出演したい、えー、そうなんだやばいね いいビジョンだ。すごいすごいと思うやっぱ世界見てるんだ世界見てるっていうなんか自分で言うのもすごい変だけど、うんうん、すごい小箱で DJ するのも好きだけど、うん、なんか自分の流したいセットの曲とかはフェスの方が似合うと思っててだからそうこちらそのただ大きいところでやりたいっていうより、うん、なんか自分がやりたい音楽って そういう野外フェスとかの方がフィットするなって思うから、うん、自分でその光景見てみたい。ああ、なるほどね。だからキュンディスもレイヴみたいにしたいし、うん、っていうふうに言ってて。なるほどね、そうなんだ。やば。ーうーんすげえわ。<笑> すごい。いやいやいやいやすご い, ー い, い, です、ね、いやいやいやいやいやご い, い, いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやてやいいやいやいやいいやいやいやいやいちいやすやいいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいろい話せたメルカリやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやおすすめいやいやいやいやいといやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい 本当にありがとうございます楽しかったよかったよかったありがとうございま す, す あ, <笑>ありがとうございま す, います、はい、<笑>これからねあの n ーちゃんもねいろいろ活躍していけると思うのでね皆さんぜひぜひインスタグラムとかどういうリンク載せたいとかある YouTube とかいろんなあーまあインス…インスタとかが、うん、いいかなオッケー、うん、まあそういうのもねいろいろ個人情報とかもあの個人情報っておかしいか個人情報とかもおかしいけど <笑>ママそれはやばいです<笑>。マリナーマンバをおっしゃってんだ、<笑>やばいね<笑>。そうそうそう<笑>やだけど<笑>、あのリンクとかね、SNS のリンクとか、まあ、キュンですか、わかんないけど、まあ、いろいろリンク貼ってくんで、ぜひ皆さんチェックしてもらって、もっともっとね、NG じゃんことを知ってもらえたらなと、そして応援してくれたなと思いますのでね、あのぜひぜひこれからもあの活躍を期待してあーいきたいなと思います。ということでと、は い, あい、ありがとうございます。では、次のエピソードでお会いしましょう。ピースキ ュ, ー ン, ですキューンです。ありがとう。ありがとうございました。<笑>